それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、えっと、前回は、えっと、ま、有理数を常用管に埋め込んで行う計算と、それから、ま、有理数の、あの、小数表記からの復元ということで、その拡張有機くと誤助法の応用の計算を見てまいりました。で、まあ、今回はですね、その拡張有機くと誤助法を用いたアルゴリズムの中で、特に、その中国常用算法 の, の応用としまして、 モジュラー散歩というのを取り上げます。で、今日は特にその中で、えっと、行列式の、あの、方計算というあ、行列式ですね、行列式の方計算という計算を取り上げます。で、まず最初に、このモジュラー散歩について、えっ、ー、と、ちょっと、あの、簡単に触れておきたいと思います。 えー、とモジュラー3法というのは主にその多倍長数をですね、扱うアルゴリズムが対象です。で、えっ、ー、と、アルゴリズムで、まあ、扱う数 の, その絶対値の上階というのを、まあ、何らかの形でラージエムというふうに出すんですけれども、まあ、それに対して、その、まあ、ラージエム の, その2倍を上回るようなその整数、ス、え、モール N というのを 出しますで、えー、とそれに対して、その small n がをですね、その n1 から nk のまあ積でえと表しますが、この n1 から nk というのは、まあ、あの互いに素であるような整数をとってきます。で、えー、とまあこういった n1 から nk を求めましたらば、その、この目的とする計算をですね、 その N1 から Nk をまあ法とするようなその乗用感上でこのアルゴリズムを実行します。で、えっ、ー、と最終的に、えっとそれぞれ の, あの乗用感でのそのアルゴリズムが実行されましたら、中国乗用定理を用いまして、えっとこの N を法とする、まあ乗用感でのその解を復元するわけですね。で、えっ、ー、とそれがまあ結果的には、その まあ、最初に求めようとしていたこう整数解になるということでまあ中国女優定理を用いてだからまず最初にその問題をまあ異なる整数ごとの女優関上の問題に分解してそれを平行で計算してで最後にそれらの解からですね中国女優定理でその元の整数解を復元するという流れになっております。 で、そのなんでこういう、その、まあ、一見面倒な手順を取るかということなんですけれども、これは主に、その対象とする問題の計算量に依存して決められることです。で、えっと、元の、特にその、計算、あ る, あるこう、自分がやりたいと思っている計算の、えっと、アルゴリズムの計算量が、その入力される、まあ、整数に対して、その、まあ、非常に、こう、 大きくなりがちだというような場合には、そのなるべくその入力されるあの整数値を小さく、小さい問題にして、こう計算したいわけです。でそこで、まあ、元のですね、与えられた整数を、整数 の, あの大きさの範囲で計算すると、その非常に計算量があの増加する、増大する問題であったとしても、その計算、もっとその、係数を小さくすれば、計算量を抑えられる場合があるわけですね。 でそこで、その与えられた大きな整数で、その元の問題を解く代わりに、その、それを、あの、もっと小さな乗用感に埋め込んで、あの、係数を小さくした問題をいくつか解くことによって、解いてですね。で、それを後から合成して、その、元の整数解を求めるということで、その、まあ、あの、何個かの小さな問題に分離しても、その計算量の合計が、まあ、元の、 整数で計算したような。そういう計算時間を上回らなければ、あのまあ、計算量としては全体の計算量としては得をすることになるわけです。ですので、まあ、そういうあの思想でですね。その大きな問題を、そのより小さな複数の問題に分解することで、まあ、計算の効率化を図るという。そのまあ、えっと手法の一つとしてこのモジュラー参考というのが用いられております。 でそこであの今日はそのモジュラ三法の一つとしてその行列の積の計算を取り上げますので、えっと、テキストを持っている人はあのセクション 4.9 ですね64ページからをご覧ください。で、えっと、ここではその多倍長数を成分に持つ、まあ、整数を成分に持つその行列の積の計算を考えます。 で一応、この、こだで与えられているものは行列 A と B でありまして、でそれぞれ、その M 字正方行列で、まあ、成分は整数であるものとします。でまあ、これに対して、その A と B の積であるまあ行列 C を計算しましょうということで、とまあ、ここのテキストの書式に従いまして、その、行列のまあ IJ 成分というのを、のこのようにえと C の括弧、大括弧 RT というふうにあの表します。 で行列のあの計算ですのでその、まあ、例えば C の RT 成分であればこの A の RS 成分と B の ST 成分の積を S が1から N まで動かしてこう和を取るという形になるわけですねでまずその多倍調数があのこの A 行列 A と B それぞれの成分にあったときにこの ST、まあ 行列 C をその計算するために必要な計算量を見積もることにします。でそこで、えーと、ここではですね、まずいくつかの仮定のを設けるんですけれども、えーと、まず最初の項目にありますように、その行列 A の各成分と、それから行列 B の各成分のまあ大きさがですね、ラージ M で抑えられているものとします。 でそして、あ、これ、えっ、ー、とこ、そしてですね、その、このラージエムをその多倍長数で表した時の、えっ、ー、と、長さですね、あの、ワード数と思いますけれども、この長さを、まあ、ラージエルというふうに表します。えっ、ー、と、そうしますと、この時ですね、その、a のある成分と b のある成分の積の大きさというのは、えっ、ー、と、m、絶対値ね、絶対値は m 二乗で抑えることが、えっ、ー、と、できます。で、それから、 えー、と今度 C のですねあの A と B の積 C のある成分っていうのは、えー、この a, と a のある成分と B のある成分の積を、まあ、M 個加えたあの和ですのでそうしますとこの、えー、と C の各成分の大きさというのは LargeM2 乗 ×m とる s m a l l m でる抑えることができますでこの上階をですね LargeM' というふうに 起きますでそれから今回は、えー、こちらにありますようにその行列の次元 small m よりもその行列 a、b の、えー、と成分各成分の上階ラジ r ムの方が、まあ、これより等しいか大きいということを仮定します。でこのことからその msmall m ですねこの行列の次元 small m の、うん、っと長さはですね えー、ともし多倍長で表したときの長さというのは、えー、この行列の AB の, あの成分のえっと長さで抑えることができて、ですので、これはあの L で、ラージ L で抑えることができるということに注意しておきます。で、えー、とそこ以上の過程から、その行列 C を計算するのに必要な、そのワード単位の計算量を、 次のように見積もることができ ま, す、えー、とまずその行列の各 C の各成分を出すのにえと長さ L の, その多倍調数同士の乗算というのが M3 乗回必要になります。これはなぜかというとその行列 C の1個の成分を計算するのにえこの ARS×BST っていうその 計算かけ乗算が M 回、オーダー M 回、M 回発するわけですね。で、それが、えー、と行列 C の成分分繰り返すわけですから、そうすると行列 C っていうのは m、M×M、る m ですので、m 二乗回だけその、この M 回 の, ケースあのかけ算を繰り返すわけです。そうすると、まあ、合計で、そのこのなあのこの A、 行列 A と B のですね、各成分の多倍長数同士の乗算が M3 乗回発生するということになります。で、えー、と一応ですね、ここではその多倍長数の乗算の計算量っていうのは、乗算、加算と乗算の計算量が必要になりますので、それをちょっと復習しておきますと、えー、とまず、長、え、さ、ー、L の多倍長数同士の1回の乗算に、えー、と必要な計算量というのは、 えっと、L2 乗でしたここにあるように。えっともう少し、えっと、細かく言うとその多倍長数2個あってその2個の多倍長数の乗算に必要な計算量っていうのはそれぞれの多倍長数の長さの積でした。ですので今回その A の成分は長さ L で抑えられていて B の成分も長さ L で抑えられていますので そして A の成分と B の成分の1回の積の計算量っていうのは L2 乗で抑えられるということになります。で、えっ、ー、と、それをですね、その、まあ、M3 乗回繰り返せっていうわけですから、まず、で、ここに M3 乗がかかってくるわけですね。ということで、えっ、ー、と、この行列 C を求めるのに、まあ、まず長さ L の多倍長数同士の乗算の計算量が、オーダーの M3 乗 L2 乗というふうに出てきます。ここまあ、でいいですか で次に、今度は長さ、えっ、ー、と M、M' の、レングス M' の多倍長数の加算というのが出てきます。で、これは何かというと、この部分ですね。えっ、ー、と、まあ、C の RT 成分を計算するのに、まず、あのその多倍長数の加算があの M 回出てきまして、で、それをさらに C の M2 乗個の成分分だけ繰り返しますから、 そうすると、この型倍長数の加算も m3 乗回出てくることになります。で、えっ、ー、と、ここで、その、まずその、長さ、m' の長さというのを見積もるわけですけれども、えっ、ー、と、この m' の長さを見積もるとですね、えっ、ー、と、えー、とこの積がですね、えっ、ー、と、どうやったかな。 あ、これですね。この C の RT の長さ、大きさが、この M2 乗かける m という値でした。で、M2 乗かける m の長さを見積もると、その、こちらに言いますように、2L プラス M の長さということになるんですけれども、えっ、ー、と、前のスライドの過程から、 この m の長さっていうのは、まあ、l で押さえることができますのでそうする と,、えー、とこれ合わせて 3l で押さえることができますで 3l ですから、まあ、定数部分を省くとオーダーの l ということになりましてでこので1個の1回のですね1個の c の rt 成分のこの和を計算するのにこの分の和を計算するのに必要な計算量がオーダーの l で見積もれますの で, でそれを ここ C の全成分に関して同じ計算を繰り返す と,、えー、と合計の計算量はオーダーの M3 乗 L ということになります。で、えっ、ー、と以上がですね、そのこの行列 C の計算量なんですけれども、まあ、合計の計算量はまあオーダーの M3 乗 L2 乗と M3 乗 L のまあ和なんですがそのまあ各 変数の指数のより大きい方を取りますと、こ の, かの各成分のですね、上段の方により計算量が多く取られますので、そうすると、この行列の積の計算量の合計というのは、あのオーダーの M3 乗 L2 乗で抑えられるということが分かります。でまず、のこの計算量にをあの注意覚えておいてください。えー、とこの計算量を その中国女王定理でどのように計算改善できるかというのを今日は話をしたいと思います。